バババババナナナババババナナトババババナナババナナババナナトカリのポタトリカニラロマニカのキカババババナナナヨプラノーラパノノトマバナナラカオピタラノバナナババババナナポテトバナナトカリのポタ